先生とと付き合っててる輩いいののももくねお前の高校の後輩も仲間だけどル<笑>いいよ見てろ卒業までの3ヶ月で彼女作ってやるから<笑> ごめんなさい今替えのワイシャツを出します。 あなたに謝られてる時間より席で飲むコーヒーの方が大切。あごめんなさい時間取らせてしまってこれ、替えのワイシャツです。無反応。ノあ、マモンシッタ ー, ーなんで表情一つ変わらないんだよ。あさごんもえべてもう何考えてるか全然わからない<スペー><スペー>。何、いきなり脱いでるの ¿Youtube puedo explicarlo? ¿Yo, ¡Youtube! ¡No, no, no! ¡Heyki! ¡Boko, heyki, ya n a i n d e yo! ¡Ay, qué delicada! o ¡To No mames, quedé mal, q u e d s c o m s un p e n d e s o ¡Ay, w e s a y wey! ¡Ay, wey! Doite. はいすぐドキュメン な、nah, で本当にいろいろとすみませんでした平気じゃない表情じゃわからないけどやっぱり怒ってるなっれ足足あズボンですか店長に一回があるか聞いてきます治療しないとよた。いっちゃったまた失敗